V スタジオのイベントでの使用例をご紹介いたします V スタジオは VR 空間を用いたシステムアプリケーションです画面上に自由にコンテンツを配置して映像を作成していくことができます高画質動画も滑らかに映し出し演者を追加してディスカッションの場面など 遠隔地の様子や、会場の様子の切り替えもスムーズにでき、さまざまなシチュエーションの演出が可能です。皆様の魅力的な映像作りのお力になれますと幸いです。ありがとうございました。